今日は知り合いの知り合いのお宅から譲り受けた5歳の猫を可愛がる月岡ひとみさんとご主人のよしおさんを訪ねるやどうやって猫にはまっていったのか猫のしもべっぷりをレポートこうご期待猫は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 お気軽にお電話ください。猫ちゃんオタク訪問なのにゃ。今日は仕事が長引いたので、かなり遅めの帰宅です。ただいま。あ、二階にいた。え ただいま出<笑>迎えてくれませんでした<笑>あ、来たあ、来ましたねまーちゃん、ただいまただいまと帰宅したご主人を迎えているのはパンちゃんどんな飼い主さんなのかなーパンちゃんを飼っているのは 南海放送のアナウンサー月岡ひとみさん明るい性格と爽やかな声素敵な笑顔でいろんな情報を伝えてくれていますというわけで月岡ひとみさんですよろししくお願いします。 あの月岡さんはピン芸人として南海放送で活躍中ですよね<笑>いつの間に芸人枠ができたんです今日あの継がいで登場するっていうのはなかなかレアですよ<笑>そうですねちょっとご紹介いただいてはいあの主人の吉尾です<笑>あ吉尾さん よ, よろしくお願いしま す, します顔出しして大丈夫なんです<笑>ファンに刺されたらごめんなさいね<笑>はい あの、この度猫ちゃんを飼い始めたということで飛んできたんですが、はい、あのもともと猫好きでいらっしゃったんですか2人とも月岡さん私が猫が大好きでただ私弟が喘息を持っていてアレルギー、えーはい、で、なので猫がずっと飼えなかったんですよ。あーでででも猫が好きで、はい、ずっと動画とかかわいい猫の動画を 彼に見せて、はい、洗脳をしました付き合ってる頃からそうです猫可愛いやろ可愛いよね可愛いやろって言って洗脳した結果結果どうなったんですか猫好きになってなんかでも逆転した感じえどういうことですかあのもう僕の方が猫飼いたい飼いたいみたいなそれは月岡さんのことが好きやから猫が好きなふりしよったんじゃないんですかいやいやぶっちゃけていただいていやいやいや本当に正直になんだけど 本当に本当に可愛かったそうなんですか、うん、ちょっと目をそらします。それもあったんじゃないですか最初はそれもあったんじゃないですか<笑>それそうですねって言わたり<笑><笑><笑>バレたかあで今は吉尾さんの方がちょっと猫が好きかもしれないそうですねうん。なんかこう乗ってくる猫が寄ってくるのも 最近は僕の方が多いかもしれない。猫はね、人を見ますからね。そうですね。<笑>まあ、ちょっとね、悔しいんですけれど。はい、あ, あの、猫を飼うために、いろいろこう準備もされたんですか、うん。そうですね。あの、まあ、家をその立てるっていう段階になった時に。うん、猫扉をつけようかなとか。キャットウォークをつけようかなとか、そういう話は二人でして、もう猫を飼う。 ためののの準備っていうのを家の方からししてきましたえじゃ あ, あのお二人が住むための家はもちろんだけれども猫を飼いたいというのも新築理由にはあったんですか何パーセントぐらいか。というかもともとあのマンションに住んでたら猫飼えないよねっていう話で家を建てたようなところがあるぐらい。<笑> なんですか、うん、猫を飼うためにと言っても過言ではない<笑>そうそうですねじゃあ猫を飼うための工夫は至る所にあるんですねそこ入って入らんのかいそこ入って。 そっちかららんんででそっちかまでの押し入れをちょっと底上げして下に空間を作って、うん。<笑> そこに猫が休めるスペースを作ったりとか。こんな家初めて見ましたけど、<笑>猫がそういう空間が好きなんですか。想像です。<笑>あ、くまであじゃあ、自分が猫だったら、そういう場所が欲しいな、そうそうそう欲しいかもな。そうです、そうです。そういうご主人の姿を見て、どうですか。いや、でも、もう、あの、嬉しかったですし、もともと、こう、洗脳した側としては。<笑> まあその点、あの、うん、人間が使う収納部分はめちゃめちゃちっちゃくなったんですけど<笑>なるほどねこれもすべてもう猫様のためだと思ってます散歩の時はリードを外さないようにしましょう伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖ですフンは持ち帰り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 ちゃんと爪とぎも爪とぎ場所でやってくれますしトイレも一回も粗相がなくてできた猫だと思って<笑>じゃああの子猫ちゃんから欲しいっていう人世の中には多いんですけれども大人になってから買うっていうのも良かったのかもしれないですねそうですねあのもう自分である程度すべて分かってくれてるので買う、まあ、初心者なんで初心者としてはとても良かったしまあ 楽だなと思いましたね、うんうん、あのお二人とも自宅で猫を飼うっていうのは初めてだったということなんですがいざ飼ってみて思っていたのとあれ違うなとか意外な点っていうのはありますかあの1週間その預かっってでその時にやっぱり ひいきなり広い家だとなれないだろうからっていうことで徐々に徐々に扉を開けてこう広さを確認してもらってっていう風にやってたんですけど2階には一切上がらなかったんですで2階の階段のところから「おいでおいで」って呼んでも一切上がらなかったのにあの1週間経って「じゃあこの子を引き取ろうと」と「お前はうちの猫だよこれから、うん」って言った瞬間に。 ダダダダダッって2階に上がってええ<笑>みたいになってで基本的におとなしいし甘えん坊なんですが、うん、それでも猫をかぶってたんだなっていう<笑><ス>、ね、<笑>頭いいですねでびっくりして、はい、<ス>この辺もあのキッチンからリビングにかけてもダ、はい、ーって走り回るようになっていきなりーええー、って2人でびっくりしましまたね、えーはい、これ言っていいのかなペペロペロってなめるじゃないですか、はいあれ 臭いんだろうなって思ってたんですけど<笑>全然臭くなかったこ の, この子はなのかもしれないですけどペロペロってやってるのってやってみたそうそうそ う, そう全然臭くないなと思ってあであのー、部屋もね全くまあ今のところ個人的には匂いも感じないしおとなしいしあまり泣かないなと。 まあ、正確なんでしょうけどう、ね、はい。天野門が届きましたね<笑>、はい、お願いします寿司の特児を取りましたんで、はい、ペットは飼い主さんだけが頼りです飼お前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう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 偉 い,、ね、いんだ。若さっていうのもあると思いますけど猫の口の匂いっていうのはもうマニアにはたまらないクンクンやっちゃうってとこがマニアの息に達したらまだそこまではいってないですね<笑>そうなんですあこの匂いっていうのがねあるんですよ何かこう手入れしてることってあるんですか手入れ、うん、猫に対してですか、はい、なんだろう毎、ま、毎日日ほぼ毎日ぐらい け、ブラッシングしてるぐらいですかね。なんかグローブみたいなの使ってるんですか。ファーミネーター。あ、高いやつだ。五千円ぐらいするやつだ。あ、はい、違いますか。でも結構抜けます。びっくりしました。最初。え、え、大丈夫、大丈夫っていうぐらい。抜けます。<笑>そんなに使ったことないんですよ。ぜひ。お貸しします。お貸してください<笑>、えー。夜。あの。寝室は今まで。 あの入らないようにしてたんですけど、はい、やっぱカカカカリカリリカリやるんですよあそうなんですか夜に、はい、それが1時間おきぐらいにやられるから<笑>それはちょっと困りましたまあ僕はあんま困ってないんです僕すね 起きななないいいいんんでで、はい、多分爪はは立てててすあの、うん、家具は全然片付だからこうカシャカシャカシャカシャカシャっていうあの、ねうん、肉球と多分、うん、手先の音だけなんだと思うんですけどカ シ, カシャカシャカシャカシャってやって、うん、もううるさいから<笑>もう寝室から出てそしたらゴロゴロゴロゴロゴロゴ ロ, ゴ ロ, ゴロって甘えてきてっていうのが1時間起きぐらいにもう子育てと一緒ですね夜泣きの本当にそう思いましたなんか子供か子供がいるみたいって思いました<笑> じゃあ一緒に寝ればいいのに三人ね。ね, えねえ<笑>そ。その辺どううなの？昨日、ね、あの初めて寝たんです。おお一緒に寝てみた。ううもうこん負けした。そうそう<笑><笑>どうでしたそ？そっちの方が楽だったかな。<笑>パンちゃんとしてはご主人のいびきで寝られなかった。<笑>そんなことはないなさ<笑>大丈夫。確かに起きてたずっと。<笑><笑>ああなんで分けてたんですか？ 一緒に寝ないように最初はやっぱりあの布団にねあのあパンちゃんの毛 が, 毛がとかそそうはもうしないと思ってたんで、えーまあ、毛がつくんで、えー、それ掃除するのがなあと思ってたんですけどあ、えーえーえー、まあもうか毛期も終わったのでまあいいかと思ってよかったねパンちゃんよかったね一緒に寝れるんだって。 で一緒に寝てみて、みさんどうでしたえもう本当幸せ<笑>朝起きてパンの顔がこの辺にあるああって思いますしあとこの子は多分自分も寝ぼけてなんでしょうけど、うん、伸びした時に私の顔に肉球ぷにって押し当ててくるんです<笑><笑>初めて顔で肉球を感じたと思ってはあもう幸せって思いました。<笑> そんな奥さん見てどうですか。<笑>どうですかってどういうことですか<笑>。幸せですとか言うんです。幸せそうだなと思います。<笑>ます<笑>猫は。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 じとってした目。<笑>ちょっとなんかこ う, う, う。パチーンっていう目じゃないですもんね。そうそうそう<笑>さずっと睨んでるようなんで。ほ<笑>ら、こう<笑><笑><笑>いう、ね、こういう。嬉しいっすね。なんか、ふーみたいな顔してるけど、実は甘えん坊ってい う, そ う, そ う, そう。そのギャップ。ギャップにねあ、そうなんですね。ル フックスはその性格はどうですかもう本当に甘えん坊っていうのがたぶん一番だと思います、うん、で、うん、あの1日会ってなかったら、うん、つまり朝出てって夜帰ってきたらひたすらついてくるっていう車の音が聞こえてそわそわし始めたパンですが。 そのテーブルの上には乗っちゃダメって言ってるでしょいつもパン帰ってきたよ余裕帰ってきたよおっ来た来た来たけけ行きました お疲れ様めっちゃダッシュで出て来たねダッシュで出てくる割にはそこまでしか行かな い, っていう、ね、<笑>帰ってきましたなんで逃げる<笑>なんなんやろこの雰囲気っていう<笑><笑> 戸惑いの顔をしている。なんで間に挟まれたから<笑><笑>、はい。さあ、向こう行こっか。 ひたすらついてくるっていうどこに行っても<笑>トコトコトコって後ろからついてくるのが可愛いどこまでついてきますか最近はなくなったんですけど昔はトイレまでついてきました<笑>それどうですか<笑>すごく落ち着かないですよね<笑><笑>これ尻尾のな何回物語りますよねこの人あそうそうそう、うん、あのね顔に当ててくるんですよこいつなんでだろうわかなんない ソファで主人が休んでたらその後ろから尻尾をピターンピターンって顔に<笑>よく当てるんですよ。 嬉しいですね<笑><笑>俺って猫のもべやなって思う時って他に何かありますか気持ち的なももんででいいですよそうですねだからもう行動が猫によって制限されてるの で, ううで例えば朝起きて会社に行きたいけど。 猫が膝の上に乗ってきたらこれ行けないですよね<笑>この子がどいてくれるまでは<笑>遅刻することもそうそうそうギリギリ<笑>ギリギリになることもあります一<笑>週間その迎え入れてでまあ性格が例えば合わないとかこの家になれないとかそういうことがあったらもうしょうがないお返しせざるを得ないだろうなっていう話は二人でしてたんですけど一週間迎え入れる段階でその前にこの キャットタワーを用意しようやって言って「えっ<笑>うえどうするん<笑> ?1 週間経ってそれ猫返すってことになったらどうするの?」って言ったんですけど、まあ、また次の猫また買う機会はあるやろ<笑><笑>っていうことでもうこのキャットタワーとか<笑>いろいろケージとかは、うん、この子がもう預かりに来る前に<笑>もう全部揃えました全部揃えてたんですねそうですね、うん、まあいずれは猫前提ですもんね 猫にも失礼ですしね。<笑>ちゃんとですかちゃんとこっちはお迎えしてるよっていうあなたをお迎えする意思があるよっていうのをこうちゃんと示しとかないと、お猫様ですから。ま<笑>れ<笑>に見る猫好きさんですね。足もべっぷりがす ご, い す, <笑>すごいですね。なんか手術したみたいですね。あ、そうです。えっ、ー、と不妊手術をしました。あのまあ。 元の一応飼い主さんにも確認を取ってまあ5歳まで手術されてなかったのでまあ元の飼い主さんの思いもあるでしょうからでまあ元の飼い主さんも「まあねあのダメとは言わなかったのでちょっとまあこの子のことを考えてまあ難しいですけどねどっちがいいのか分かんないけどまあ僕らは手術してあげた方がいいのかなと思ってはいしました、はい。 禁止もあったかなんか。えっ、ー、と禁止じゃなくてえ内膜炎子宮内膜炎、えー。そう、えー。はい。子宮内膜炎。それはどんな病気なんですかね。いや僕もし よ, よくは分かってないですけど。<笑> まあ、なんか子宮の中が炎症らしいうそうなんで す, です、まあ、あの卵巣だけ取ればいい手術だと思っていたけれど、はい、あの子宮の中もちょっとただれていたようなのでもう子宮も取っちゃいましたっていう説明を、はい、あのお医者さんから受けて。術、はい、術後に術後にに、はい そうかみたいな。ええ、ちょっとお腹痛かったのかもしれないです、ね。そうなんです。もうあの帰ってきたときに、うん、あのキャリーケースの中からこう出したときにやっぱりまだ麻酔が効いてたのか、はい、もうフラフラフラフラ。うん 歩き回って歩かんでほしいのにで歩いたら歩いたで足取りがこうねおかしくてコテンって倒れてみたいなのを見てるともうほんと心がもう痛んで痛んでもうやめてくれみたいなもういい件もずっと横になっとってみたいなもうあの時ほどこう子を持つ親の<笑>気持ちが分かったことない<笑>変われるもんなら変わりたいみたいな。そうですねうん でよくなったんですかそうなんです、えっとまあ。その日はやっぱり夜その日からですね一緒に寝ようと思ってであの近くで寝てでもなんかやっぱりお腹が痛いのかよく目を覚ましていてで心配になりながら一緒に寝て1丸一日はもうご飯も水も何も食べなかったですね。で、もうだいぶ あの2日目ぐらいにやっぱご飯食べた時はすごく嬉しくて「<笑>よかった食べた」って言って私は家にいてその様子見ててで彼は仕事中だったんですけどもうすぐメールで「食べたご飯<笑><っ>た<笑><笑>すぐ返事来ました「よかった」って言って<笑>よかったです、ね、<笑>そうですね嬉しかったですねあそう言われてみたら最初のトイレの時もそうでしたね飼い主さん変わると トイレしないって言うじゃないですかでもこの子その日の晩ぐらいにしてくれたのかなぷりっいやあのおしっこの 方, おしっの方そうで<笑>翌日ぐらいえ二日ぐらい多分うんちしてなくて<笑>緊張してそうそうで二日目ぐらいにうんちをした時のあの感動はなかったですね<笑>生まれた<笑><笑> うんちをされてこんなに感動したのはないなみたいなよかったですねそうあのパンちゃんに言葉が通じるのはなんか聞いてみたいことってありますか 聞, 聞いてみたい言いたいこととかああまあ住み心地は聞いてみたいですよね<笑>まあ5年間おったとこから変わったわけですから。 今大丈夫かなって住み心地がそうです、ね、まあまあみたいな顔ですね<笑><笑>それなら良かったですけど<笑>月岡さん何んか聞いたいこととか言いたいことありますかまあ私たちが飼い主としてちゃんと合格点を出してもらえるのかとか、うん、そのあたりは気になりますよねその初心者なのでどうしても本当はこうしてほしいけどそうじゃないとか 不平不満があるんだったら言ってほしいなと思いますよね<笑>。で、たまにあんまり滅多に泣かないんですけど、たまに何かを訴えて、ずっとニャーニャーニャーニャー。こういうことがあって、で、まあ楽しいので、私たちも<笑>でなので、ニャーとかって出した。ニャーって何があった？ニャーとかって、ずっとこう。こういう返しをするんですけど、パンちゃんニャー。 ピンちゃんニャー、ポンチャンニャーとか言って全部それで返してなんかおしゃべりをしてくれる時があるんですけどこういう時何言ってるんやろうって<笑>すごく気になってますね完璧なる猫のしもべのお二人でございました末永く仲良くありがとうございましたはい、ありがとうございました寒い日や雨の日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 猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りしましたまた見てね